心の怪盗団、彼らは実在するのか我が局では世論調査を行ってみました。シャーッ な, なんだこの猫どこから出やがったやば鳴き声でかいよ。おい、なんかやべえ。早く開けろよ、マッキー。おい、マッキー<笑>心の怪盗団…マジかよ。ほんとクソみたいな世の中だぜ。 ろくな事件がありゃしねえああこの町にはまだ野放しになったままの悪党どもが無数にいるけど私たちなふん、行くぞみんな さて次のコーナーです。本日はこの方にお越しいただきました。現役高校生探偵、明智五郎くん。どうも。ズバリ聞いちゃうけどさ、明智くんは心の解答なってどう思う<笑>本当にそんな解答がいるとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。人の心を無理やりねじ曲げるなんて。 人間が一番やっちゃいけないことですよおいまだかね君。あもう少々お待ちよごめんね鍵なくしちゃって何見てんだ<笑>さっさとあげろああはいほらよそれやとっとけありがとうございます よいし調子はどうよっどんと行こうぜまだかよ、マッキーもうちょいよ、マッキーい、今…おうちの営業の名刺で。よああ、あ、ええ、ケチン内でうちの警備システム入れとけば…こうなることもなかったのによあの、<笑>急いだ方が… よし、かかれヘリアお疲 れ, お疲れはい、はい本当にいいチームですよね俺とハシアンが会場のパソコンで警備の緩い店の情報を見つけて<笑>こいつが鍵をこじ開ける完璧だぜ声が大きいですよ 俺らは一生立ちあ運命共同体でもし裏切ったら<笑>ないないチクルとか<笑>こいつが<笑>むしろお前が一番危ねえんだよ お願いチャンネルもしもしあいつらがいなくなってくれたらだ<笑><笑>ったああ おい、そこ、ちゃんと聞いてるか、はあ、それなりに<笑>ネットで見たんだけどよやけに物騒じゃね近頃の渋谷、京カスとか障害とかあと飲食店狙いのコソ泥団とかさああコソ泥団なんか嫌な感じ ですお疲れちょっといいか見てほしいものがある回答お願いチャンネルのこの書き込みなんだか、うん、おこれも軽く調べたが。マジかよこのままじゃ殺されるってなんで黙ってんだこいつ警察に書き込むとかいろいろあんだろうちょっとこれ正解手遅れにならないうちに俺たちで何とかすべきだ 御御輩の出番だなえ、クビマジかよ、二人ともえマジ、マジねえ、うちの警備会社よあのほら、今騒ぎになってる絵描きのジジイあいつのおかげでヤバいらしくてよ会社クビになったら、手頃なバイト先の情報入んないじゃんたくよああマジでクソだ<笑>なんで俺がほばっちり食らわなくちゃならねえんだよ<笑>ああ、でも心配すんな 俺がちゃんと次のバイト先、見つけてくっから。いや、そんな無理しなくても。遠慮すんなって。お前はどんと構えてりゃいいんだよ。大丈夫バ<笑>イト 友達ああじゃあ僕はここでああじゃあまたでどうするやろういやマジかよ警察に任せるよくねえくって逮捕させれば確かにそれで収まるかもしれないほんの一時的にはえ出所した後また同じことを繰り返したらどうする被害者を本当に助けるためには ターゲットの心を完全に叩き直してやらなくちゃダメね あ, あそしてそれは心の怪答団にしかできないさすがにさリーダー我が輩が見込んだ男だぜあ、モルだな全開一致、決まりね<笑>よし、こちらの正義の怪答団だ単なるクソドロ団もに格の違いを教えてやろうぜしっさ、これでかいっつ 念のため裏を取るべきだと思うが、うん、考えてある最近ちまで噂の心の解答団彼らは実在するのか我が局では世論調査を行ってみましたくお手上げだぜ探すと意外にないもんだよね警備のゆるい店って。 てかここ禁煙なんだけどねだから火つけてねえだろけどよあそこのマスターも無用心だよなあれじゃ泥棒に入ってくれって言ってるようなもんだぜ結構溜め込んでるらしいよあの人しかも銀行嫌いだしさ売上金全部お店に置きっぱなしなんだって<笑>バイト先が渋谷じゃない聞いてないんですけどそんなの ラッキーだったんじゃね逆に、渋谷はよ、ほら、あれの金城とかいうやつのグループが最近おっかねシし潮時だったんだよ。さくんな。まあこれからは渋谷じゃなく、四 ?4 チャレンジだぜイエーイルブラどう見ても、しょぼい店じゃないですか。 こんなとこ襲っても。おい、鍵開いてった。ええ、俺らの言った通りだろ。さっさと片付けちゃう。暗くてよく見えねえ。二階もあるみてえだぜ。うおお、しあ。なんだこの猫、どこから出やがった。やば、鳴き声でかいよ。おい、早く開けろよ。 コイトウダマジかよアイスだやはりあいつらが噂の窃盗団だったか<笑>けど、お前も大した東京だよ居候してる店をりにするなんてもし店を壊されちゃったりしたらマスターにどう言い訳するつもりだったのその時は、その時<笑>この店警備会社入ってんじゃん話違うと、とにかくずらかくぞおい あ な, なんだそのな何でもない<笑>なあいつも思うがそういうの一体どこで手に入れるんだあもしかして例の岩井さんかまあねあの人何でも扱ってんなあんの、どうだった我が輩の美声んご苦労様。<笑> どうなってんだ一体怪盗団バカなそんな奴ら本当にいるわけがそれに俺は結局あのサイトには何も書き込んでないじゃあ誰が一体こいつらに竹林を 行くぞみんな<笑>ここは認知世界人の心が形づくもう一つの現実俺たちは 心の回答団虐げられた者の訴えに戻すき参上した訴え何言ってターゲット巻上和也告発内容助けてくれ兄に殺される<笑>告発者ターゲットの弟巻上直也以下回答チャンネルの書き込みより抜粋回答、うん、団へ 僕は同居中の兄に毎日のように暴力を振るわれています作食ったら殺すと脅されており誰にも助けを求められませんまるで兄の奴隷ですもも兄はどうやら悪い仲間たちと共に何らかの犯罪を犯しており僕に暴力を振るうのもそのストレスが原因のようだ お願いだ。助けてくれ怪盗だこのままじゃ殺される以上だてめえ俺はまず家庭内暴力の有無を調べた暴力の裏は取れただがそれとなく聞き込んではみたが犯罪とやらの正体はつかめないで罠を掘って確認したわけだお前らが 噂の窃盗団なんだろ何か申し開きはお前らだと違う俺の窃盗団だなめた口聞いてんじゃねえなあこいつまさか無理やり仲間に引っ張り込まれたただの下っ端だと思ってたけどああそうさ 俺様が窃盗団のディーダーだあのバカどもを そ, そのかしてバイトを始めさせたのはこの俺で、軽い遊びのつもりだったのにあいつら調子こきやがってどいつもこいつもバカばっからぜ黙って俺の言うこと聞いとけっつあくそろ君から自分以外はみんな人間扱いする価値のない連中 だから弟さんにもあんなことしたのあんなガキ俺のケツにくっついてくるだけの金魚の糞んだガキの頃はクソ漏らして「お兄ちゃんお兄ちゃん」ってビービんーなきわめいてたくせに生意気に助けとか求めてんじゃねえよなおやてめえは俺のおもちゃ奴隷だどれだ死ぬまで俺の思うがままにやってりゃいいのだハハハハハハハハ 啊啊啊 めのそうな靴決めたんあれ ちょっとずつ漏したらアホみたいに食いつきやがって。 ストレス解消俺は自由 やくたたずめる俺様の足引っ張り上がってクサ玉が身勝手な猟犬だな少年叩き直してやれジョーカーああ 心の慢を<笑>なんだよ、怪盗て<笑>ありーねえなんだ、お宝か俺の部屋のチェストの鍵だ。 弟に渡せ、義足なんだろ、てめえらああなんで、おめえなんかの何か伝言は中身は焼いて捨てろ<笑>ごめんど 黙れくううどうした知り合いでもいたか い, いえ、初めて見る顔です。でも、誰だろう。 一仕事終了ってか浮かれるのはまだ早いって。ああ、次の獲物はでかいぞ。おたからおたからっ待ちきれねえぜ<笑>行くか 夢と現実精神と物質の狭間にある場所ほんのつかぬがお前に未来を買いば見せただがあれはあくまで可能性の一つこれからどのような物語を紡ぐかはお前次第だ改めて問おう主人よ、お前の名前は